ドどけモイカ選手練習中だよおーうだおい難しいっっけたんかな おう弱かっただけ？弱かっただけ。<笑><笑><笑><笑>めっちゃよ。どうだどいって。<笑><笑>めっちゃ可愛いんだけど。<笑>ああ。おお。<笑>はい。あ右にずれてる。 定規の向きがもうちょっと左にしたほうがいいそう目ずれてるのかおーいたはいありがとう<笑>滑ってるよ<笑>滑ってるやあなたはいはいおー プロさすがプロじゃんちゃんと乗ってるじゃんいい、ね、ち, ちょっとちょっとパター不審になるかもよそれで、はい、おおすごいじゃんちゃんと打ててるやんやっぱうかなすごいじゃんと俺が言う話でもないけどさ4発連続じゃないまっすぐいってるじゃないまっすぐいってますねうん で入んなんんいのよ。 ちちちちょょょっっっっととととさ、方向外れれれるともうずれちゃううゃででしし、はい、これうん、あー10発た19年続あきこヘッッドの動をアップで撮ってほしいうん。 みなちゃまだよん<笑>付き合いでんだはい、もうダメだお前らどけんトラサクラサクラまで来 ち, ラ来ちゃったよサクラまで来ちゃったよトラ<笑>よしじゃあヘッドの動きをアップで正面から。 いいねえ2球目ーああ や, やっぱりプロにとって難しいのね10球連続まで寝れないとかっつったら寝れねえかな寝られへんかな、うん、1回<笑> お2回3回い回4回いい<笑> うかーいはちょこっと。 おお、<笑>なんか右にいらんできたなハと思っとってんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ切れてるじゃん切れハハハハ かいうんあお。やっぱり今あれだ、ね、かれちゃんとまっすぐでした 今, おお今のもですかちゃんときれいにやっぱデにかなってるんや。うん 今のも出てきた、ちゃんといやもう今、インサイドアウトに出てた今、やばかったですねもうインサイドアウトに出てた外れる時の起動やったうんいや、もう、テイクバックで決まっちゃってるよねやっぱ、テイクバックで決まるんですかねうん今のも、あ今のアウトサイドインに出てたアウサイドイン やっっぱりあれだね、あの引いた時にもう決まっちゃうのね<笑>、うん、うここ だ, <笑>だって引いてい変なとこ行ってこ。こてもにつくもんだな、うんうん、ですさっ<笑><笑><笑><笑><笑> ちょっれ あ今のはちょっとインサイド効きすぎだったね微妙やな微妙あそんな感じそんな感じどのぐらい何ミリなんだろうね何ミリインサイドなんだろうね うーんすごいなんかほんとにほんのちょっとインサイドなんだよねうんこれもよかったよほんのちょっと5ミリぐらいインサイドかないいよーいい感じいい感じ、うん、あと5球5ミリぐらいインサイドって感じだな引くときに。 うんいい感じ、五ミリぐらいかなやっぱりな。超インサイドに引くとなんかまっすぐ行くって感じするよ。も う, うそうそう同じ。ちょっとやっぱりインサイド引いてるよね。三球、三球決めたい。決めたいインサイ超インサイド。おお。あの二球。はい。 うん、いいいいいたた。れで。オオッッケケー。オ ー, ケー。これ大事じじゃイイイインンササドド。引いてて。いい感じだった5ミリありがとうございます。